こと忘れてなかった。何大阪といえば、新世界じゃん。新世界はこの未来。そこを案内するの忘れてるやん。通天閣。通天閣。串揚げ、串カツ。今日は串カツ食べに行きます。いはい。 らんなだう<笑>いつもこの辺に到着させ て, されてる。 したよ野菜からまずは野菜からなんか串カツの極意みたいなのやってて<笑>そう誰やったん家計さん家計さんチュンチュンチュンチュンチュンチュン」 マジでマジで衣が軽くて熱々でなん度でも食べれますわ衣しか食べてへんの<笑><笑><笑>サクサクで美味しいわまあエビだから、ね、<笑>すごいあんなもん、セイ美味しい<笑><笑> けけけけるっ、うん、ったんだたたたかかいいす二度し禁止ですこれこれん大阪の串カツとえばさ食べてすかさずビールを飲む。 いい音してる。うん はははは ス <Soda> <what>、ねねね、タ <primera> スジオおっめっちゃ雪降ってるやん。 似てる。 なんか大きさが間違ってるけどバランス四十本入ってるねんじいろんな味でもたこ焼き入ってないからかたこ焼き好きなんや素晴らしいあ、いいねたこ焼きとかなんでしょたこ焼きなんで<笑>ちびし はい。あ <笑>トみたいわーっちしてるあちっうん <笑>泣ける。うちん中も十分酸っぱいもん。 嘘味とか書いてるんで、こわっ落ラッキーテローロとか北海道い、えー、美味しそう、ね、ちょっとずししょ見てたで、コーンは入ってないって<笑>バターもバターも入れるのは、でもアレンジの 年連続入か、にうなここれでもビートてそすごい細かいタんってそんなん見え絶対いらんえ <笑>うまかったんてそういうもんでしょうあ九90秒って1分半<笑>うん1分30秒<笑>計算できん<笑> 9秒とかちゃうでうん OK そんなにかん、うんじゃあそうしよう 世界あと、ディープなあの大阪を紹介しました。串揚げ<笑>も。もうディープやね。<笑>串カツ食べてきました。数点額も残ってきました。<笑>はい、そして、今日は。金流ラーメンは食べたかったけど、食べてません。<笑>確かに。 お好みもきを食べたから食べてもね。濃<笑>厚。<笑>どんだけソース。<笑>大阪名物だソースっぽなもんやだね。あ、どて焼き食いたかったですよ。んああ確かに<笑>土手焼き。いいね。まあそうなんです。あの串に刺さったどて焼きが食いたくて、うん、違う店しかないなと思ってやめて。あそうなの？あそうなの？でも次行かへんかったから。無、う、念、ん、です。<笑>はい。そして今日。 またこんな一緒にインドウで焼き食べたいなと思った人は<笑><な>人<笑>いいねとコメントくださいそんな人お願いし<笑>ますそして今日チラチラ映ってた人は子供は誰なのかすみませんなんかすみません嘘<笑>つたた来週は判明します は, はい<笑>、はい、次回それではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ